Battle Bill. Battle Bill. とすがビーダキャニオンじゃ。星が綺麗じゃなお、流れ星。ビーダシティがいつまでも平和でありますように。宝くじが当たりますように。すき焼きが腹いっぱい食えますように。若いピチピチギャルにもてますように。カナイ安全、交通安全、合格祈願に安山祈願。ん、うん、これは一体。 you、mm -hmm. すごいだろう。うん、ビーダーシティにこんな雄大なところがあったなんて。ビーダキャニオンはこの辺で一番大きな岩と砂ばかりの荒野なんだ。俺はここが大好きだからよく来るんだ。ここで寝転がってぼんやりしてるかん あ, あれアオボーン。これはすごいです。何万年も昔の地層がこんなにはっきり。勉強になります。 アオボンは勉強が好きだななるほど大昔ここは海だったんですねそれからあっすごい白ボン この化石から推察するに、かつてこのあたり一帯には大きな竜のような生き物が住んでいたんですよ。あ、竜？そうです。大きな口に牙が生えていて、背中には翼があって。うんー。ねえアバン、それってもしかして尻尾もあるの？えー、大きな尻尾が。ううわどうしたの？ はあっパパいっ一発だったです。 臨時ニュースです。行って嬉しい遊んで楽しいみんなのビーダーキャニオンでドラゴロンが大暴れし付近の住民を恐怖のどん底に陥れていますう、うん、ううあ、はあ、こいつです僕らを襲ったビーダロンは好き放題暴れてるね<笑>これは相当凶暴なビーダロンやなそんなことないの赤帽、ドラゴロンは凶暴なビーダロンじゃないのよこれを見て なになにドラゴロン。最強のビーダロンを目指して常に修行を重ねているが、実は優しい心の持ち主であるか。今までにドラゴロンが人を襲ったという記録はないのよ。凶暴だなんてとんでもないわ。うん、君はビーダロンに詳しいね。赤本はビーダロン博士を目指してるんです。でも、いくら図鑑にそう書いてあっても。 この事件の後、ドラゴロンはビーダーキャニオンのどこかに姿を消しています皆さんも十分に気をつけてくださいこれのどこが温厚なんやほとんど大怪獣ですねおかしいわね博士ホワイトゲールを貸してもらえませんかおお<笑>ドラゴロンを退治するのか本当は優しいビーダーロンだって言ったでしょ退治するなんてかわいそうでしょ<笑><笑>違うよ ドラゴロンに会ったところにもう一度行ってみようかと思ってもしドラゴロンが本当に優しいビーだろンなら暴れた理由がわかるかもしろぼんうん調査はまず最初の事件現場からというからな確かにこれは早急に調査してみる必要がありそうじゃよし行きなさいシロボンはい<笑>博士この日もなんとかしてよかっこ悪い今度考えとく やそウォッホッホッホッ こちら、シロボンドラゴロンと出会った場所に到着しました油断するなドラゴロンはビーダキャニオンに姿を消したそうじゃ。近くに隠れているかもしれんぞ了解うんどうした黄色ボンあさては緊急発進システムに肝をつぶしたな確かにいいや丸ごと飛ばす感覚もようわからんけど見てみうん すまん、何しろ緊急発進システムは緊急なだけに着陸場所を選べないのだ。たっ、い、え、い、ー、加減なもん作りやがって。グランパー、シロボンからの通信だわ。どうじゃ、シロボン。まあ、大丈夫なんか、このおさん。ここにはドラゴロンはいないようですね。あれ えっビザーマ なんとレーダーから姿を消すとは。レイレイなんだったの今のはビーダーアーマーのシルエットに見えましたけど…おっさんあんたが作ったんだちゃうんかわしの作ったビーダーアーマーはあのホワイトゲイルだけじゃそれじゃ、あれはよいしょえっ何や、あの声ドラゴンの声よなんと青オボやつはどこじゃ今調べます 分かりましたこのすぐそばのビーダキャニオン牧場に向かっていますシロボンビーダキャニオン牧場はお前が今いる場所からわしらのいる場所とのちょうど真ん中辺りだ急げシロボン 博士ビーダキャニオン牧場に着きました牧場は完全に破壊されています住んでた人達たは避難したようですがドラゴロンももういませんああれは博士牧場にも黒いビーダーアーマーが現れました<笑>うんドラゴロンが暴れていることと何か関係があるのかもしれん俺は黒いビーダーアーマーを追いかけてみます あ、見つけた。はーい、はーい、そこの暗いビーダーマー。止まって、くれい。え、早い。ほら、ちょっ と, と、ここの。止まれたら、止まれよ、この。うるさいやつだ。 ガトリン射いい攻撃してきよっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっこっいっこっこ が白ボン！ホワイトゲイルが…ホワイトゲイルが…あさっきのビーダ ー, ーマーがレーダーに移りました本当かどこじゃあれこっちに向かっていますこんなとこに何の用があるんや…白ボンまだ脱出できんのかまだです 岩が上に乗っていて、なかなか…<笑>私のホワイトゲイルがあんな旧式のビーダーアーマーに負けたままでは、お天さわり顔向けができん急げしろもんそして、あやつに目にものを見せてえっ<笑>と、どうした、ルイルイどうしたのド<笑><笑>、ね<笑>、ドラゴロンが消えたなんだって んんでる場合か<笑><笑>前おそれではああ、あ、ここ い, い<笑> このスイッチをひけば。 引けば、うん…この家が…自爆することになっておる…ア<笑>ホ<笑><笑>らしいわしも死んでしまうやな<笑>ねえ、うんうん、私がドラゴロンを説得してみる、うん、無理です、うん、ドラゴロンが暴れてるのは絶対に何か訳があると思うのお願いドラゴロンにこれ以上悪いことさせたくないの、うんうんうん ドラゴロン、お願い、暴れるのをやめてあなた本当は優しいビーダロンでしょ人を襲ったりするような凶暴なことはしないはずでしょ、うん 大丈夫ううん良かったですあいつはさっきの黒いビーダ ー, アーマーやないか、うんうんうん でも、あいつは一体… お, うん、お前は何者だ俺の名は、黒ボン。黒ボンクボンあの、助けてくれてありがとう。私、レッティって言います。ゲームや、本名は赤ボン言っや、痛っ クロボン、なぜ俺を攻撃したふちょろちょろとうるさかったんでななに誰にも俺の邪魔はさせない<笑>ドラゴロ…ドラゴロ… 心配はいらない気絶させただけだそいつのビー玉をよく見てみろ。これはドラゴロンを助けたければ、お前のビー玉でそいつを撃てそただしドラゴロンを思う気持ちを込めて。気持ちを。赤本。 やってごらん。それにこのままにしておくと再び暴れ出してしまうぞ<笑>うん私…私…やってみます ドラゴロンのビー玉がにごっていたとはなそうそしてその原因はそうかあの隕石かわかったようだな調べてみたがドラゴロンは操られているようではなかったたぶん然隕石のそばにいて影響を受けてしまっただけだろう邪悪なる意志に邪、ゃなる意志 だが、なぜお前がそれを知っておるそれにそのビーダ ー, アーマーはバチ慌うわっ<笑>てなくていいこいつはもう悪いことはしないあちょあちょちょちょちょちょなんて言ってるんですか家来にしてくれって言ってるみたい自分より強い相手は初めてだってフッ<笑>好きにしろお前の名は飛リだえ名前考えてたの何がなんとやら あちょー行くぞ う, わいそうな人だったです、ね、すかアカののボンいた 博士邪悪なる意志ってうん隕石から現れドラゴロンを凶暴化させたものこの世界に災いをもたらす邪悪な存在さっきのクロボンとやらの目的もわからんじゃが確実に何か異変が起きておる何かがこのビーダーシティを狙っておるおそらくはダークビーダー ダークビーダ ー, ーだそうじゃみんなこれから大変になってくるぞドラゴンを惑わすなんて許せないわおっさんが気にしすぎないやダークビーダーなんておらへんてだけどクロボも邪悪ないしってクロボあいつ旧式のくせに強かったなでも今度は負けないぞクロボ 「おなかがそっとはいたためいき」「とぼけたくものかたち」「あしたのこど きっとやっぱそこはとくる嫁のはたで俺たちはビーダ博物館を見学に行ったんだ一番の目玉はプラネタリウム館長のイヤビボンさんが俺たちを特別に招待してくれたんだけどえったちの体からビーダエネルギーが吸い取られていたって 闇棒は、何をんんでいるんだ次回ボンバーマンビーダマンの爆買いでの現れた闇の使者絶対ビーダシティは渡さないぞ